お翔、大丈夫かな大丈夫ですよ。サイヤさんが看病してるんですもの。うん。殺しても死んじゃうような人じゃないしね。ええ、大丈夫。そういえばアイシャさん、占いの結果は出たのもう少しかかります。大きな力を持った相手を見るのは、こちらも相応の時間と力がいるんですよ。そっか。 サイヤお師匠はやっと目を覚ましたわそうかよかったでもまだ安心はできないわかなりの重症だものしばらくは絶対安静よ仮面野郎め卑怯な手を使いやがってアディ何サイヤお兄様がお話があるって<笑>二人きり 分かった。行ってくる。タリス様、アディさんにお話しされるのですね。お塩、入るよ。ああ。お塩、ごめん。<笑>気にするな。俺が油断したのがいけなかった。 お前のせいじゃないこれでアーティファクトは全部持っていかれちゃったああお師匠話してよもう一つの質問だなお前がここに来てもう14年か長いようで短かったな<笑>ウルラスが言ってた統合の鍵って何 長い話になるうん昔話だできればお前に話したくはなかったんだがなバニーあ兄貴<笑>よよかったここは タリス様の家助かったんだよ兄貴タリスあの魔法使いか私たちの命の恩人だよタリス様も大怪我を負ってしまったけどさっぱり事情がつかめそうだウルラス様はウルラス様バニーウルラス様は そうか。なんてことだ。おそばにいながら気がつけなかったとは。兄貴。俺たちがウルラ様を元に戻して差し上げないと。あっ、うちしないで意識があるのも不思議なくらいむちゃくちゃになってるんだよ。兄貴の体。 そうだな20年前の話だ「魔界」と仮に呼んでいるが異世界からの大規模な侵攻がこの世界を襲った師匠たち死守護者とウルラスが魔王をやっつけた頃だねその少し前の話だなこれは魔界との戦いは二度あったってこと そうだ最初の戦いの時は辛くも退けた俺たちだったがだからといって安心はできなかったなぜなら当時から最高の予知者と言われていた愛者が近いうちに魔界からの侵攻が再開されることを予知していたからだ<笑>そこで俺たちは一つの選択を行った 魔王の襲来に備えて力あるものを作ろうと力あるものすなわち全てのアーティファクトを統合することのできるアーティファクト統合のアーティファクト器はウルラスが作り出した中身は死守護者がエッセンスを注ぎ込んだ理論通りなら すべてのアーティファクトを手足のように操るものができるアディそれがお前たちだったんだ嘘だろうお師匠すまないお前たちを作り出したのは俺たちだほう<音楽>もう意識があるのか さすがに丈夫じゃな牛野郎モーと呼んでくれミオウ<笑>すまねえあんたに助けられたなかまわんよお前も強かったぞ俺は情けねえよ自分の主の変調にも気がつかなかったミオ ウルラス様なんでウルラス様ほどの方があんなことに俺には分かるような気がするウルラス様は世界に裏切られたお方だからな俺たちと同じにんウルラス様をしたい敬うはずの人間たちにあの方は追われたんだなぜ世界を救ったからだ なるほどな分かるような気がするウルラス様は異世界の魔王を倒した英雄だ世の権力者たちはこぞってウルラス様を自分の配下にしようと画策しただがウルラス様はそのような小さな視野で物事を捉えてはいなかった断ったとそうだそして悲劇が起きた逆恨みしてウルラスを 奴らは取り返しのつかないことをしたウルラス様は最愛の妹の光を奪われたのだ元々吹けば飛ぶような小国だったらしいがまさかたった一人のそれも女性に滅ぼされるとは誰も思っていなかったあの事件にウルラスが関わっていたのか魔法を破壊に使う黒の同志思えばあの事件がウルラス様を変えてしまったのかもしれん そこに魔王のつけ込む隙があったのかもしれんのお前たちって俺とルークのことルーク俺がコインの表なら裏の存在だってそうかルークっていうのか教えてよあいつは何者なのそのルークの言う通りさコインの裏だ ウルラスは言った命あるアーティファクトである以上いかな不測の事態が起こるやもしれんとどういうこと一つはスペアとして作られたんだよスペアそんな道具みたいに俺たちはそのつもりだったのさ道具を武器を作るつもりだったおっしお いくらおっしゃでも言っていいことと悪いことがだが出来上がったそれは俺には人間の赤子にしか見えなかった小さな手で俺の指を握る赤ん坊なあアリー力を持つ者は心を強く持たなくてはならない 俺はお前を人間として育てた。強い心を持つ人間として。<笑>アディ 顔しておったの心配なのだあと多うかそっとしておいてあげる方が良いと思います今は今だけは愛車シャさんアディどうしたバニーアディがアディ あのガキがどうしたアディどうしたんだろうバニーおいバニー誰わしじゃよモーさん今日は結構冷えるの モさんは知ってたの俺が人間じゃないって<笑>俺ってアーティファクトなんだって <笑>, でも笑っちゃうよねア<笑>ディーねえモーさん俺ってなんなのかなお前か うん、わしはな、友達だと思っておるよ。モーさん。だって、俺。いいじゃないか、友達で。アディ、わしはお前が好きじゃよ。だって、俺、人じゃないんだよ。<笑>人間はな、アディ。 生まれた時から人間なわけではないぞ。人間は長い時間をかけて人になってゆくものなんじゃ。わしはそう思うよ。わしには角がある。タリスは長耳だ。シーファには鱗がある。わしら雑多な特徴を持った者たちがなぜ人だと言われているかわかるかのう なんで人であろうと努力しておるからじゃよ。お前は人でないものになりたいのかそんなわけないよ。俺、人間がいい。そうか。それならばお前は人間じゃ。お前は人間じゃよ。お師匠はさ、俺に謝ったんだ。 お前を作ってしまってすまないって。そうか。俺、お師匠にとって、いらない子だったのかなアディ、タリスはな、お前に過酷な運命を背負わせてしまったことは嘆いておるが、お前をこの世に生み出したことには何の後悔もしておらんよ。でも。お前がいらない子だったとしたら、 今日アディが歩いたどうだ早いだろうなどと自慢しに来ると思うかおっしゃ。アディとサイヤのいるこの家が、タリスにとって、本当の帰るべきところなんじゃ。ウルガスは人間に追放されたと言っておるが、タリスは違う。好きで陰遁しておるんじゃよ。わしはそう思う。おや この気配はさてそれではわしは帰るかのうアディもあまり遅くならないうちに戻るようになアディどうしたんだろうとても悲しそううん寂しそう こんな時こそ私が今までもらった分の優しさを返さないとなのにどうして一歩が出ないのよ俺も帰ろうかなああ行っちゃう私のバカ 兄, 兄気をつけてあ、うん 助かったよありがとうバニーでもどうしてここにアディがし心配だったから探しに来たの あ, あそそうしたらそうしたらアディいつもと違うし<笑>それで余計心配になってねありがとう でも俺アディでも俺話して寂しかったこと。 悲しかったことすべてでも話してしまったらバニーはみ話して<笑>ね<笑>俺ね実はすまんな 全力でやらせてもらったから回復にはもうしばらくかかるじゃろうかまわんにしてもやっぱあんた強えなかたじけないところでバニーを見かけなかったかさそあわしは見てないがあのうそうかちょうどいいあんたに頼みがある な、なんじゃ最近どうもバニーの様子がおかしいんだほほういや原因は分かってるあんたらのとこのアディって坊主だ<笑>あの野郎やたらとバニーに近づいてきやがるバニーが迷惑してるってことが分かってんいやー分かってないのは頼みはウやいやモーさんあんたを一流の戦士と見込んでの一生のお願いだ うわ落ち着けミウオアディとかいう悪い虫がバニーに近づかねえようにバニーを守ってやってくれねえかそそれが一流の戦士と何の関係があるんじゃ大体いいそんなのはわしの一番苦手な、うん、それになミウオ よ, よ な, なんだもう手遅れかもしれんぞ そうなのだから俺バニーのこと好きなんて言ったけどアディなにん<笑> バ, バニー 何今の俺の話聞いてたうん そ, それなのになんでアディに笑っててほしいから私アディの笑顔が大好きなんだよ私のこと見て笑ってくれたアディがだだって俺人間じゃ つまらないこと言う口は塞いじゃうよ。さっきみたいに。バニー。いいの。アディの生まれがどんなでも。アディは、私の大好きなアディ。バニー。バニー。バニー。<笑>泣いてるの変なアディ。 聞いてたかお兄様だって気づいてたでしょなああ途中からなそれに私には聞く権利があるわその通りだな後悔してるアディに話したことしてるさ仕方なかったそれだって分かってる今のウルラスにいや魔王に対抗するには アディが自分の力をすべて自覚して振るう必要があるもう今までのような関係には戻れないよなお兄様はアディが大好きなのね当たり前だお前だってそうだろ決まってるじゃないあいつはな思考の存在だとか 全アーティファクトのの統合の鍵だとか大行な生まれのくせに剣の上達が遅くてな師匠の教え方が悪かったんじゃないのそれはすぐ稽古をサボり上がるからだそのくせ大ぐらいで兵用はどこに行ってるんだか師匠のしつけが悪かったんじゃないの甘やかす姉がいたのが致命的だったな。 大丈夫よ、アディはサイヤ大雨の雨が保証する明日になったらケロッとしてんじゃ師匠ちょっと行ってくるから安心して任せてって言うんだから信じようよ私たちのアディをああそうだなアディ俺レの大事な養いっ子 大好きなんだぜどうか乗り越えてくれこの試練を。 朝から元気がいいなおはようございますアディさんおはようなのだあ、う ん, うん、うん、もうご飯の準備できてるよ相変わらずよく食べるなってシーフは食欲がないのかわわらわはそんなに食べる方ではないぞタリスさんは見てないんだから見栄を張ることもないだろうに。 主人。ゴン。愛車さんって何気にいっぱい食べるね。愛車様はラビーの三倍食べるのだ。え、そ、そうなの？<笑>モーさんとバニーとミオは。モーさんは家に戻ってるよ。 バニちゃんはミオさんの看病してるお師匠は寝てるわよそっか朝から精が出るの、サイヤモーさん、おはようございますモーさん、おはようは<笑>おはようモーさんも座ってて、お茶でも入れるから んだいんじゃ改まって<笑>俺俺実はちょっと変な生まれだったんだマディさん アディ、言うのか変な生まれ木の股から生まれたとでも言うのかうん実はちょっとそれに近いものがなんだそりゃラビィにはわからないのだ<笑>実は 俺アーティファクトらしいんだよアーティファクトアディはうん命あるアーティファクトそっか かそりゃあ珍しいなまあ世の中にはいろんな生まれのものがおるからのそうそう俺の部族にもオオカミに育てられたってやつがいるぜほうそれは結構珍しいのああ俺真面目に話してるのにわらわも真面目じゃぞ アディはアディだろうラビーはアディが何でも関係ないのだ<笑>アディの奇妙だったようじゃなええそう<笑>一大決心して告白したのになそもそもお主がアクエデを使って見せた時から普通の人間ではないだろうと思っておったわ 同感二人とも案外鋭いんだな案外とはなんじゃ失礼なやつめお主が鈍すぎるだけじゃ<笑>まあそこがアディの良いところでもあるけどねパリストの寝ていなくてはダメではないかお兄様あいシ 占いの結果は出たのかはい、先見の結果は出ています。聞かせてもらおうか。はい、次の満月、今から一週間後に恐ろしいことが起こると、予知は告げています。アイシャドの予知は、当たるだけに始末が悪いの。一体次の満月になったら、何が起こるんですアッパドゥーム。 えアッパドゥームが復活するそれは禁じられた名前15年前この世界を襲った魔王の名です魔王だって魔王がウルラスに取り付いてるってのかじゃあアーティファクトを集めて行われることってアーティファクトによって封印された魔王の復活魔王は4つのアーティファクトによって封印された 封印を解くにも4つのアーティファクトが必要ということだなそれまでにあと1週間しかないってわけか逆に言えばそれまでは魔王は本来の力を使えないわけです俺たちにも勝ち目はあるってことだねええ、絶望は愚か者の結論なのだ ラビは賢いな他にもこちらに有利な条件があるぜというとアーティファクトだだってアーティファクトは全部取られちゃったんだよそうか何何アーティファクトはそれだけでは意味がない使い手と揃って初めて力を発揮するのじゃそうかルークその通り やつはすべてのアーティファクトを集めたが肝心の使い手はたった一人しかいないもしルークを仲間にすることができればでもルークは俺を殺すってできなければもう一つの手段を使うしかあるまいもう一つの手段ルークにアーティファクトを使えなくさせるやっつけるのだアディを困らせるやつなんか やっつけちゃえば い, いのだダメだよそんなの絶対ダメだと言うとは思ったぜルークだって今味方してるのがウルラスじゃなくて魔王だって分かれば味方になってくれるよそそうよね妙に嬉しそうじゃなそそうだだって争いごとはやっぱり嫌だもの 本当にそれだけかなサイヤ顔が赤いのだええサイヤまさか…だ、だめだぞそんなことはお兄さんが許さんそ、そんなんじゃない…と、思うんだけど…わかんないよ… そうかサイヤルークのことが好きだったんだねなんじゃ今頃気がついたのかお前鈍いな、うん、サイヤこの件に関しては帰ってきてからゆっくり話を聞かせてもらうぞ<笑>何にせよ 時は限られているバニティから聞いた情報によると敵の本拠はヴァルハイト火山ここからならちょうど1週間かかるギリギリだなかつて俺たちが魔王を封印した地だすぐに出ないと間に合わないのだアーティファクトがこちらにない以上復活した魔王に対抗する手段はない 黒に間に合わなければ自動的に俺たちの負けだ行こうみんなもちろんよ魔王の復活など決してさせぬいつも一緒あのだあの仮面野郎に借りを返さないとな<笑>乗りかかった船じゃん私も行くよバニー 道案内は必要でしょ坊主ウルラ様を頼むあの方を正気に戻してやってくれミュウオさんあの方はいい方なんだよ頼む私からもお願いいたします<笑>姉を姉を助けてやってくださいあの人が今いる深い闇から助けてやってくださいうん分かったよ行こうみんな そしてウルラスを助けて魔王をぶっ飛ばそうアディ本当に強くなったなお前じゃあ師匠ちょっと行ってくるから安心して任せてよ<笑>任せたぞアディみんな バニーに近づくなこのガキ兄貴ダリス様の言いつけを守っておとなしくしててねおとなしくしてるからそのつないだままの手を離せバニーすまんのミオやはり手遅れのようじゃ世界の命運がかかっているとは思えないのんきさだなお前たちらしいぜ ひどいことになってるな激しい戦いだったからなごめんヴァニティは何にも悪くないようんひいきもここに極まれりじゃななんだよシーファー<笑>もうズンケンしないの仲間でしょごめんなさい 私たちがやったんだよね。住んでしまったことは仕方ないの。まったくだ。先を急ごう。いや、ちょっと休憩しておこうよ。食料とか水とかの補給もあるしね。そうね。息が上がっても仕方ないものね。ご飯ご飯それではしばらく休憩とするかの。サイヤ、どこに行くの ちょっと一人になって考えたいのじゃあ俺もちょっとどこ行くのじゃ食料調達こんなになっちゃっててもやってるお店あるかもしれないじゃないごはーんマニ、ー行こうううんルーク寂しい目をしてた 私のことを夢で見たってルークどうしてるんだろう私ルークのこと好きなのかな誰久しぶりだなルークアディはどこだ ルーク、あなたまだ。俺は、あいつを殺す。<笑>あいつを殺して、あいつになる。アディになるあなたがアディになって、そうしたらルークはどこに行ってしまうのサイヤ。私を助けてくれた。寂しい瞳をした。私が好きになったあなたはどこに行ってしまうの 今分かった私好きなんだルークのこと好きなんだ<笑>ルークあなたの中に私の居場所はないのルーク夢の中で何度もお前に会った 優しくされた時叱られた時そして許してもらえた時どれだけどれだけこの夢が続くことを望んだかお前にわかるかルーク温かい食卓温かいスープ温かい笑顔俺が求めて得られなかったもの だったらもうこんなことはやめてもう夢じゃない私はここにいるいつだってルークのそばにいるからそれはできないルーク俺たちは一緒にはいられないそして俺とアーディも共には生きられないそれは違うよ 決着をつける気になったか今度はこの前のようにはいかないルークダメバニティなぜお前がここにいるそうかウルラスに見切りをつけたか気がついてないのあれはウルラス様じゃないタワゴウルラス様は 行 く, ならルーク行くぞアーディ兄さんそれとも弟かなそうかバイニーの言うことは本当だよルーク俺お前とは戦いたくないんだよ言うことを聞かせたくば力で俺に勝つことだなルーク すべてを知ったのに変わらないのだなお前は俺は俺だよ俺たちはシシュゴシャの作った武器だ違うよ俺たちは人間だ俺たちシシュゴシャのおかげで生まれてきたただそれだけだよ俺はお前を倒してて 全きものになるまったきもの作られた時お前が俺から奪っていったものを人としての心を返してもらう心心ならルークにだってあるじゃないか それは涙を流せない笑うことすらもお前が俺の心を持っていったからだルークお前の心が俺にはわかるよさてとルーク騙されてるんだよお前が戦うべきは俺じゃないよ愛されぬくぬくと育ったお前に 俺の何が分かるこれからだって愛されて生きていくことはできるよルーク一緒に行こう口先だけなら何とでも言える違う違うよ俺たちは最高の武器として 魔王を倒すための最終兵器としてこの世に生を受けたんだそんなのはウルラスが決めつけただけだお師匠は緑の守護者はそう言ってない武器なら武器らしく全てを破壊してやるこのあからずや ア, ア, アディーあアディールーク私が相手だ今日はこれまでだえこの前の借りをまだ返していないからなルークアディーに伝えておけウルラスの塔で待っている今度こそ誰の邪魔もなくふったか ルークのバカ夢の中でよくそうやって叱られたなルークルーク行かないでヴァニティの言ったことが本当かどうか俺がこの目で確かめる。 結構、ハイペースで来てるね。そうだな。いつかでハイランディアさんまで来たからな。フィルスさん、寄らなくていいんですかそんな時間的余裕はないだろう。確かに、の。ハイランディアを越えると、もうバルハイト火山は目の前だ。私たちが移動するときは、ウルラス様の魔法で一瞬だったけど。 さすがは伝説の魔導士そんな呪文まで使えるのじゃなこっちもそんな便利な魔法が使えたらなないものねだりをしても仕方ない地道に歩いていくしかないのうん誰か近づいてくる旅の人いや怪我をしているようだ ひどい怪我サイヤヤシうんチリスこの制服は知ってるの城西都市カーレの守護兵の服だここはそうか俺は逃げてるしっかりしてどうしたの 君たちは緑の守護者タリスゆかりの者のですタリス伝説の英雄どうしたの何があったの俺たちはウルラス討伐の軍だったんだがたった一人の戦士に全滅させられた 5,000 の兵がたった一人の戦士にだぞ 戦士黒ずくめの少年のような戦士だった俺は俺は<笑>ダメだわ傷が深すぎてルークがルークがやったんだね操られている私の時みたいに。 て見てほかはないじゃろうなひでえこの人たちをたった一人でルークひるんでいる暇はないぞ黒煙はこの太陽が落ちるまでじゃ これがきっと最後の戦いになるだから一つだけみんなに言っておきたいんだんじゃアアディアディィ俺みんなと会えて本当によかった笑ったり怒ったり泣いたり辛いこともあったけど 楽しい旅だったいろんな人に会っていろんなものを見ていろんなことを聞いて俺はいっぱいいっぱいいろんなものをみんなにもらった俺みんなと出会えたこの旅のこと一生忘れないよ って言われると照れるねなのだアディ<笑>変なの改まってアディ行こうみんなこれが最後の戦いだアクエリを取り戻すために仮面野郎に借りを返すためにあの人を救うためにお前たちを守るために ラピッドショット 大丈夫うん雑魚じゃな甘く見られたものじゃ上への階段がある行こうかまたよ ライジングソードラビッドショットさすがに手間取ったねまっ。 敵の本拠地だしな結構時間がかかってるの国刻限までもうそんなに時間がないライジングソー イナリラッシュ太陽が沈んじゃうよ急ごうアディ JP そこをどいてヴァニティウルラス様を裏切ったな 敵だと認定排除する命令を実行することしかできない人形が人形私は有機生命体であり人形ではないそういうところが人形だってんだよお前たちは通さないトールさんお前を倒してな 打たせてもらうここいつはもう時間がない二手に分かれるのじゃ<笑>賛成だこの場は俺とノーさんラビーとシーファで引き受けたこの先にいるのはもうルークとウルラスくらいじゃろうお前たちが行って何とかしろ頼むぜアディ行くのだ 大丈夫だアディ分かった行くよサイヤバニーうんみんな気をつけて怖いね厄介だな泣き言かボークアイまさか美人に囲まれて喜んでるところさ 二人とも油断するな強ラピッドソット 死ぬんだよ死わからない死んだか最後まで命というのは何かわからなかったんだなアディとは違うの<笑>そうだな生まれはどうあれアディは人間だアディは人形 先を急ごう苦戦しておるかもしれんぞティアさんティア俺たちと戦うのルーク様のところには行かせませんルークは操られてるんだよ俺たち、ルークを助けに行くんだルーク様助ける そうだよ俺、ルークを助けたいんだアティー。ディアさん、ここを通して。ディアお願いダメ、です。ウルラス様のご命令。ディアディアさんわかりました。 ティア、分かってくれたんだねありがとうティア<音声>どうしたのねえ、どうしたのティア私は創造主に逆らうことはできません 命令に逆らった罰は機能停止ですティアあアーディーサ何ルルーク様をお助けくださいお願いお願いティア。 助けてみせるよ俺の今日だよティアティアさん<笑>そんな<笑>行こう、うん、アディルーク俺が分かるんだね アディ、お前を倒してルーク俺はルークやめてもう二人が戦うことなんてないのよ俺はアディを倒す操られているルークルークやめよ も《あなたのこと心配してたのよ》《ティア》そうだよティアはお前のこと頼むって俺たちに言ったんだルークティア》ティアティア《あああ不安定になってる No! よくぞここまでたどり着いたものだウルラス我は魔王なりこの世界に破滅をもたらすもの違うよあんたはウルラスお師匠たちの仲間だった人だアイシャさんのお姉さんでしょ<笑>我は我はウルラス様<笑>我に 頭が《ああダメだ戦うしかないのか戦って弱らせることができればもしかしたら。正気を取り戻すかもしれない ラピッドショット ラピッドショット。 様バニティか私は。 病気に戻ったこれは私はお前たち逃げろ封印が封印が解けるアクエリが悲鳴を上げている太陽が沈む私たち間に合わなかったの くこの場を離れるのだ塔が崩れるあーーラビィ捕まれ